に今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います猫さん意気込みをお願いいたしますはい、えー、ご紹介ありがとうございますレトロックです、えー、3年ぶりにこの原宿スーパーよさこが開催されるということを大変嬉しく思っておりますレトロックはちょうど3年前のこのお祭りでデビューさせていただいたチームでして本当に思い入れのあるお祭りですしまたこのステージに帰ってこれたことを本当に光栄に思っております今日1日あ2日なんですね明日まで2日間よろしくお願いします 指お願いしますさあレドロックのみんな帰ってきました原宿スーパーよそこい2022楽しんでいきましょうご覧いただいている皆さんも一緒に楽しんでいただけたら幸いですそれではご披露いたしますレトロック2022タイムカプセル 別ない Yeah. よどこまでもいよいよそさのろさのさよっそろれよちょれよちょれよ2日間楽しみましょうありがとうございました